アルルルコールとカルボン酸ですねでここに濃硫酸を入れるんですけど先にあの沸騰石を一応あの先にですね入れておいてえエステルの場合ですねその材料の組み合わせによってはエステルの場合反応物の組み合わせによってはうんと早く温度が上がっちゃうこともあるのでえ先に沸騰石を入れました。 はい。もう温度がとってもう反応が始まっちゃいましたね、はい、加熱をするのですがすで、はい、にもう。 沸騰石の方からこう泡がブクブク出てる状態になってますけども今あの寒流管をですね大体60から7 0ンチぐらいなんですけど寒流管をつけましたこれはあの反応物の濃度を一定に保つのとあとは引火しないようにですね安全対策という意味でも有機化学反応ではですねよく使われるものです しばらく観察していくことにします。温度七十度超えて、このと反応物が行ったり来たりしますね。これが本当に上の方まで来るとちょっと危ないので、ちょっと温度をこうコントロールすることが必要になります。 試験管の方で活発にです、ね、泡が出てるんですけど、まあ、寒流管の方がですねこのぐらいまで上がってきてるんですけど、えー、あんまり温度上げすぎないですね低めに安全のために低めにした方がいいかなと思います。 えー、とだいぶ寒流管の方にです、ね、活発にいっちゃってるんですけどここまで上がってくるとちょっと危ないので温度を下げた方がいいと思います。まあ、70度ぐらいでも十分こう反応が60度から70度ぐらいで十分に反応進んできますので、まあ、安全のためにあまり温度を上げずにですね。 使うといいでしょう。ちょっとこれ上がりすぎですね。ねもう二十センチぐらいしか余裕がないので、危ないですね。しばらく置いてみることにします。 炭酸水トリてみますえー、未反応のカルボン酸とそれからあと加えたの硫酸の塩ですねで本来使った量がちょっと多いので本来ちょっと移して別の溶液に移して塩させるとより安全なんですけども撮影の関係このまま直接。えー炭酸水素の 塩が弱酸の有利でですね塩の発泡が見られるということですねそれでナトリウム塩になった成分はですね水の層水素の方に移動していくのでエステルと思われる油分と その他の他電解質の溶けている水槽に2層に分かれていくと炭酸水素のトリュも過剰に入れたので余分な余分なものは下にたまっているんですけどもこれはこれでね の問題がなくて、水槽とこの油層の方油の層がですね。別に分かれるのがわかる、えっと。観察的では良 い, いということになります。外、は、部、い、つきました、えー。下の層が水槽ですね。で上の方がエステルの。 流層の部分ですね。ここで複性の分子結晶である要素の粒をですね直接何粒か入れます。そうすると要素自体はですね水の方は溶けないので軽くでやると軽くでやると。 要素下にすん油の方にこうに溶けてそこの部分が着色して見えるということになりますね水の方にはこう溶けませんので、まあ、2層に分かれてくると時間を置くとねもうちょっと時間を置くと水の方に要素が溶けてこちらの方ですね褐色になってくるのがはっきり分かるんですけども水に溶けやすい成分と、まあ、そうでない、えー、油、まあ、油性のもの できたってということは分かるというそういう実験になりますね。